皆さんこんにちはいかがお過ごしでしょうか金野でございます今日はですね動画普通の動画の方でですねえー、えー、撮ってみたいと思いますえっとですね YouTube の方でですねそのまあ YouTube チャンネルのそのデータがですねこう出せるようになりまして こんな感じでですねその国の名前とか載ってまして、まあ、これ、2017年の7月の後半からですね、まあ、8月にかけて、ですねちょっとデータとしてですね出せるようになったということで、あのうん、非常にこれ<笑>、助かりますね、データとして。こう 出せるっていうことがですね見れるんであの他のお国の方もやはりその1人とかですね見てくれてるんだなっていうのがですね本当にねわかるなっていうねデータがですね出せるようになりましたはい今日なんですけれどもあのこうしてですね今あの自動的にですね グ、あのーグルのですね何でしたっけこれあるじゃないですかあのー、ご用件は何でしょうかというふうに自動的にですね、あのー、入ってきてきますはいでちょっとこれ後でやるんですけれどもその何ていうのかな私はですね最初そのこの動画を配信するっていうことがですね あのあの普通にその皆さんにその公表できればいいなと思っていたんですよ最初はでその自分 の, その機能をです、ね、見ているうちに収益になるっていうことがですねこう受け取り収益があるっていうことをちょっと目にしましてあれみたいなあれもしかしてこれ収益になるのかなっていうことで一生懸命こうやってたんですけど 最初のうちはなかなかそれがねうまくいかなくてで何ヶ月かしてからかなそのもう YouTuberYouTube パートナーとしてもう登録されましたよっていうふうなことがですねあの今度そ の, あのできできたっていうのがねもうこうなんですかこの こっち側 の, 側の方にですね、収益レポートとか、収益とか広告とかですね、いろいろこう出てきて、あの、アナリティクスっていう、このなんですか、なんかなんかこう、棒グラフになってるんですけど、それって、あの、あ収益になるんだ、これもって思って、いまだね、収益になってませんけれども、 1000、まあ、人以上になると1000 円, 円とかがかなスタートなのかなで十何万だったら10万ぐらいの収益が得られるっていうことであそうなんだと思ってでもあの何ヶ月前にやってきて一向に そ, のそこに到達しないんですよね なのでまあそれもねやっぱりねその助かりますよねその生活する上で何ですかね時間的にこうこういうことにこう使ってるんじゃないですかでやっぱり情報も提供しているし そ, のそれによってね皆さんがその何かにこうつながる。ねあの 使えるっていう風なことでその提供ができるとでまあ、クリエイターアドバイザークリエイターっていう風な感じで最初こうまあ最初はんとかプロかなプロそれからそのクリエイターになってクリエイターツールとかですねなってこう項目がですねでまあ、だんだん自分のその文章とこう えー、題名ですよねそれをその書き込んで説明書きをできるようになったっていうところですねまあね音楽の方もやりたいなーってねちょっと今思い始めているんですよねもうその前もあの前住んでたところでもちょっと音楽やりたいなと思ってちょっと声出しをね自分の声をですねの吹き込んでこう。 少し数分4分ぐらいやってたんですけれどもその音楽をですね自分の音楽をですねどんなもんかっていうのをですねこれはね是非そのやってみたいなっていうことでその楽器もなくなしでその音楽が撮影できるソフトソフトウェアっていうのがですねちょっとこう欲しいなっていう。 感じでございますでそれでその配信もねちょっとしてみたいなっていうのもねあの、まあ、ちょっとお客様がですね来ていませんので暇ですのでそれもねちょっとやってみようかなっていう感じですね<笑>うーんまあそう今日は今日も暇ですけれども あのー、そういう面でもですね、ちょっといくらかするのか分からないですぶん高いのかな、ソフトウェア購入するのに。でもね、挑戦してみたいなっていう感じでございます。あ、は、と、い、でですね、検索してちょっと見てみようかなと。と<笑>いう感じですね、あとこう、文字もね、こう出せるようにとか、できたらいいな いう感じでしょ う, かうんもうちょっとライブストリーミングの方もですねまあイベントとしてですねちょっと入るようになってきていますのでその自分のねあの 音, 源をつく音源を作ったやつもその流したいなっていうのもちょっとありますね。 なんかこうやって、やってみたい、やっていきたいですね。それね。なんか本当に。ちょっとね、自分で試行錯誤して、ちょっとやってみますね。はい。それでは、えー、こんな感じでございます。金田でございました。また続きはいつになるのかなわかりません、ね。ではでは、失礼いたします。金田でございました。